ありがとうございます。一、二、三、四、五、六、七、八、九。ありがとうございます。 はいじゃあ、ワンピースワンピースでじゃあ、ワンピースで行きます海賊が夢を見る時代が終わるったえ？えおいぜぇはははははありがとうございます黒ひげで す, 黒です キ, ュウミキュウミホークとかもやってるんですけどああ、前の声優が前なんでこわ、はい、かります いいただきま、うん、ますす、ね、す。す。するででう。ううありがとうございますロンそ何、うん、何学部ですかえ何学部ですか僕 人, 間科学部です人間科学部、うん、あじゃあこんないいサンプルあ る, あるじゃないですか。<笑> 僕みたいなやつも観察してもらうと、<笑> そ, そっち系じゃないん。あ、そっち系じゃないです。<笑>どっち系なのって話ですけどね。<笑>歴史系なんで。あ歴史系、はい。してくれると。はい<笑>。あ、じゃあそのたで。あ、その他で。じ<笑>その他なんか一番め、あ、三メーらル向くってもらったら<笑>雨に。<笑>あ、そのついか。<笑> <笑>俺これがいいわ<笑>俺これがいい<笑>なそれ バ, イカの術バイカの術ちょっとあのー、あ, れあれですよ、あのー、つ閲覧注意ですけど大丈夫ですか<笑>閲覧<注>意<笑>いやコンプラに引っかかるかもしれないんでコンプラっていうか多分そのちょっとお女性の方はちょっとえっ、ー、と思っちゃうかもしれないです<笑>、はい、コンプラやんそれでもよかったら、はい、自己責任でいや怖いでやめ<笑>え <笑>ね、なんか変な想像しましたね。じゃあ、やっぱ物語で、マ<笑>ネ<今><笑>でも、アンパイで。We are the ones.We <笑> are the ones.We are the o n チ s w e are t o s t h s w e are the o w a h o n e r e w e are the w a t o n w e r t h s are w e a l l the o e s e t h o s e s w e r e h o w e a o n w e are s are t e o r the s t e s r the a r the n w e a the n s a e h o w a t e o n e r t e t e r t h a n t o e ててるいいた人ぐらんかやったわ。<笑> お仕置きだべ<笑>まいな全国のののの女子高生の皆様腰ドキ時間でですすよここれれ、まあ、んかかああ自分家のカフェ<笑>ちょっと制約つけて。<笑><笑><ごい> 引<笑>き<笑><笑>まつ、えーえー<笑>まあ、にちゃ っ, <笑> っ, った。<笑><笑> 柔らかな火玉<笑>ありがとうございます。あ 先生あの急延長先生なんですけどいい、ね、ちょっと変わったんですよあ行きます。 インクシフィサイいやこんぐらいですよ<笑>お本家も誇張なしで す,、まはいいすはい、それなんかはいめくってもらったらあでどんどん出てくるんであなるとなんか好きなキャラクターとかあります あ、加先生ねはいじゃあ三代目おかげやりますねええオロチマル貴様一体ここで何をしているいえバレちゃったら失敗したちょっともう一回でいいですかち<笑><笑>、うん、ええオロチマル貴様一体ここで何をしているいえ バれちゃったら猫かぶってたって仕方ありません、ね、術の開発ですよ<笑>何ですか漫画派なんですよあーえ、漫画派やったらどうやってモノマネスやっるんですか<笑>で顔芸かなあ、顔芸ちゃ、うん、いますよ顔芸はこっちだけなんですわあー、はい、えじゃあピカソしピカソピカ ソ, ピカソちょっとじゃ持ってもらっていいですかピ カ,、はい、ピカソの絵ね、うん <笑>この方に円円玉10円もらいました100円玉もあでらんやったらじゃあ小銭でいきましょう。いや あのらういいいやそそれれははねっぱとしてりいやでも あ, る、ね、全然ありがとうございます。1、2、3、4、4、ありがとうございます。いいいいいいいです ね, あねロ何っなかもゃ、ね<笑><笑><笑> だだっっってててそんんんなだって想定してへんももんあれやったらもうぐらうぐい<笑> 50オフぐらいでで<笑><笑>億億できたののに逆にに逆も嫌でしょこ円用の穴つけてるやややつつでしょこちらららクレジットはたたただんんん円入入ったで2000円ぐらい入っえいいいいいよほままありがとうございますさか。あのあいい ありが待ってるんで<笑>あと第2号<笑>第2号うございます。あれ<笑>